えー、ズームで参加している方にご連絡をいたします。えー、質疑応答についてご説明いたします、えー。ズームの画面の下に参加者アイコンというのがございます。その参加者のアイコンをクリックしていただく と,、えー、と、右側に手のマークが出ると思うんですけども、そちらが挙手のボタンとなっております。そちらを押していただくと、えー、と質疑ができます、えー。試しに今押してみてください。 はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構です。えっ、ー、と、本日の講演が、えー、と自然言語処理に関することなんですけれども、えー、普段業務で自然言語処理を扱われている方いらっしゃいましたら、もう一度挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。下ろしていただいて結構 トーク中は、Zoom、えー、のチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。えー、YouTube で見ている方にご連絡いたします。えー、この部屋のハッシュタグは、パイコン JP アンダーバー5です、えー。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 えー、とそれでは3分前になりましたので、スピーカーの方、よろしいでしょうか、はい。はい。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、えー、それではですね、これから、えー、池田大志さんの発表を始めます。えー、タイトルは、えー、最先端自然言語処理ライブラリの最適な選択と有用な利用方法です。発表時間は質疑を含んで、えー、30分です。 発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。ではお願いいいたします、はいえー、私の名前は池田大志です。発表のタイトルは最先端自然言語集ライブラリの最適な選択というような利用方法です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の 写真撮影に同意します。え、アイコン JP 行動規範に同意します。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。今は。時間ぴったりになりましたら、話、始めます。始めようと思います。あ、はい、えっと、スライドはもうすでに、えっと、共有してもよろしいのでしょうか。 えー、っとスライドは直前で大丈夫ですか分かりました。はい。ありがとうございます。 時間になりましたので画面共有の方お願いできますでしょうか。はいはい、えー、それでは、えー、池田大志さんを拍手でお迎えください。 はい、よろしくお願いいたします。では、えっと、これから初、えっと、めて来ていきたいと思います。でタイトルは、えっと、最先端自然言語主義ライブラリーの最適な選択というような利用方法ということです。本日はあの、えっと、ご参加いただきありがとうございます。えっと、自己紹介です。えー、名前は池田大志と申しますで。略歴としましては、えっと、学生時代は奈良先端大の自然言語集学研究室で、えっと、言語主義の研究をしていました。 でそのまま、えっと、引き続き企業に移っても、言語処理の研究開発に従事しています。で最近の取り組みとしては、えっと、学会発表だったりあの Python であ、Python で発表したりしています。えー、Python でも、えっと、去年あの発表いたしまして、Python による日本語自然言語処理ということで、えー、日本語コーパスから固有表現抽出モデルを実装する方法について、あの昨年度は、えっと、発表しました。 ことしの言語処理学会ですが、3月に開催されて、言語処理学会もオンライン学会だったんですが、っと年はオンラインポスター発表ということで、文書分類におけるテキストノイズおよびラベルノイズの影響分析ということで、文書分類の学習データにノイズが混入する場合のノイズの影響を調査した研究なども行っています。で、今回の本日の発表ですが、概要としては、 日本語処ライブラリの特徴と利用方法を説明しますで。その後にユーザーレビューからテキスト分類モデルを実装する方法を紹介します。で対象となる聞き手としましては、自然言語処理をあの Python を利用してあの始めたいという方だったり、日本語処理 ラ, ライブラリの選定に困っている人、あとはどのように日本語処理ライブラリが Python で実装されているかというのを知りたい人。 について対象となる聞き手と設定しております。で、サンプルコードはあの GitHub に公開しています。で、本日の発表の目的ですが、あの現在あの、聞いていただいている皆さんに、その各自のユースケースに適した言語処理のライブラリを発見してもらうことが、えっと、本発表の目的としています。で、えっと、私が説明する内容としては、 Python で利用可能な日本語処理ライブラリというのを比較しますということで、えっと、本日、多く の, あの日本語処理ライブラリのえっと機能面だったりというのをえっとご紹介いたします。でその後に、このライブラリを比較することによって、目的に適したライブラリの選択基準を共有します。ラ、えっと、ライブラリによって、えっと 実行速度だったり、単語の分割基準というのが異なったり、あとは、えっと、Python ライブラリとして利用面も実装方法など異なったりしているので、それをあの本日お伝えできればと思いますで。最後にテキスト分類タスクにおいて応用タスクでどのようにあの実用面であの性能を測るかというのをご紹介します。であのこのように各自のユースケースで、あのユースケースに合ったライブラリを選んでいただければ、あの本日のゴールだと思っています。 で発表の方針としては、えっと、Google コラボでの動作を、えっと、推奨しています。えっと、事前に、あの、私の方で、あの、コラボ上で全て実行済みで、あの、今回、いろんなライブラリを、えっと、比較することになるので、できれば、あの、環境依存のエラーというのを回避したいので、あの、できれば、あの、このコラボ上での実行というのを、えっと、お願いしたいと思います。で、次に、えっと、発表の質問 ですが、えっと、Zoom の質問、おそらくすべて答えられないとあの考えているのであの、いただいた質問はあの GitHub の Wiki であのご回答いたしますなどいろいろ質問してください。その後あの発表終了後もあの GitHub の1周であの質問を立てていただければあの、私が直接回答するので、あの1周作ってみてください。はい、でここからの本題に移りたいと思います。で大きく分けてあの3つに分かれていて、まずは、 自然言語処理の概要を説明して、その次に各ライブラリーの特徴だったり実装方法を説明しますで。最後にテキスト分類モデルの実装方法を説明する内容ですで。早速、Python を利用した日本語自然言語処理ということで、言語処理の概要についてお話したいと思います。まずは、えっと、言語処理における 機械学習モデルの開発フローですが、えっと、まずはえっとライブラリを比較する前に、どこで Python ライブラリが必要となるかというのをえっと考えていきましょう。言語処理におけるあのモデルの開発フローというのは、まず言語処理では、このコーパスといってデータがあります、まあ、文章データがあって、それを前処理などしてあげて、学習データ、開発データ、評価データにこのように分けてあげます。 その後に学習の過程を経て、学習済みモデルというのができて、そのモデルを使って、開発データ、評価データを用いて、評価を行います。で、その結果が出るので、その結果を踏まえて、モデルの改善というのを行います。これが一般的な機械学習の開発フローだと思うんですが、言語処理ではどこで Python ライブラリを使うかといいますと、まずはこの前処理の部分で、 単語分割特徴量選定を行いますで。そのライブラリ具体的にはメカブパイ p y t h o n 3だったりジャノメダルを使って前処理を行います。前処理を行ったデータからモデルを学習します。でそのモデル学習のためにえっとサイキッ l ランだったりトランスフォーマーズを使ってモデルを学習します。で具体的に単語分割と 特徴量選定というのはどのようなえっと処理を行っているかというのをここで説明します。で、日本語のテキストの日本語テキストの言語処理っていうのは前処理として単語分割が必要となります。例えば例文ですが、Python で簡単に使えるツールですっていうのをこれをコンピューターにあの処理させるためにはえっとコンピューターにあの扱いやすいようにこの単語にまずは分割します。 でえっと、単語分割と同時の処理で、携帯素解析機の中では、この単語に対して品種を付与する処理も同時に行っていますで。品種を付与することによって、このように品種フィルタリングが行うことができて、このようにあの助動詞などを取り除くようなことができますで、えっと。特徴を選定したり、単語分割をした処理というのは、この目的タスクの入力になります。 目的タスクっていうのは文書分類だったり機械翻訳などあるのですが例えば文書分類の場合ですとこの入力文だったり文章がどういったカテゴリーに属するかというような、えっと、ラベルを予測するような処理でして例えば一例ですがこのように品種をフィルタリングした名詞などの情報を分類モデルに入れてこのようにカテゴリーに分類したり えー、例えば機械翻訳の場合ですとあの助詞などを取り除いてしまうと翻訳できなくなるのでこのように単語レスというのをモデルに入れて日本語から英語に翻訳するなどを行います。で、えっと、Python でどのように単語分割を実装するのかということで日本語処理ライブラリというのは Python で多く存在しています。でライブラリの選択基準も様々で実行速度が違ったり単語分割の単位が違ったり えっと、単語に付与する言語情報も、えっと、異なったりしています。で、えっと、最近、日本語で使える、えっと、日本語処理のライバリーっていうのはあの、増えてきているんですが、その反面、ユーザーの選択肢っていうのは増えていて、情報収集を含む、えっと、技術選定コストも増加しているかと思われます。で、そこで、えっと、本発表が、えっと、発表する、本、あの発表での発表する意味で、 日本語ライブラリというのを比較して、えっと、各ライブラリの選択肢の基準というのを共有できればいいかと思っております。でここからは、えっと、具体的に各ラ イ, ブのライブラリの特徴と利用方法について説明します。でまずは、えっと、これからの8個のライブラリを説明するので、えっと、どういった項目を説明するかというのを、えっと、まずは説明項目についてお伝えします。まずは、えっと、タイトルにライブラリ名を書いていて、その後に、 えっと他のライブラリーと比較したときの特徴と利点を説明します。でその後に、そのライブラリがどういった実装手段で実装されているか、でその実装手段で ど, ういったどれほどの速度が出るかというのをここで説明します。でその解析器がどういった解析手法を行っているかと、最後にこの分割基準、自世はどういったものが使われているかというのをご説明します。 で、次のスライドで、えっと、Python で利用する方法というのをお伝えします。で、インストールの仕方と次に、えっと、Python インタープリンター上でどうやって実装するかというのをお伝えします。で、最後に、えっと、GitHub の、えっと、リンクもあのリンクだったり、えっと、ドキュメントなどを上げているので、あのここからの聞き方としてはあのいろいろ ライブラリーをお伝えするので、気になったライブラリーがあれば、ぜひコラボであのまずは動作確認していただいて、その後、あの参考サ イ, サイトを見て、さらにそのライブラリーをあの知っていくみたいな流れが良いかと考えております。で早速、ジャノメから説明したいと思います。ジャノメはあの昨日 の, あの招待声もありましたので、えっと、本日は、えっと、他のライブラリーと比較したときの 特徴だったり利点というのをご紹介いたします。で、j a g m e のやはり一番の利点としては、えっと、ピュアパイソンで実装されているので、インストールが容易で依存ライブラリーが不要というところが、えっと、一番の利点だと思います。あとは、品種フィルタリングなどの便利機能があの標準で搭載しているのであの、言語処理初心者だったり、Python 初心者の方がまずは言語処理始めるのには一番ぴったりなライブラリーかと思っております。で、えっと、 実行速度はこれぐらいで、あの解析手法としては、あのメカブ IPDIC というメカブの辞書をそのままコストとして利用しているので、あのほぼメカブと同じ、この辞書のメカブと同じ解析を得ることができます。で、JANOMI の利用方法ですが、まずは PIP で JANOMI をインストールすることができて、えっと、ライブラリをインポートしてあげて、 えっと、インスタンススタをこのように定義してあげますで、今回、例文で Python で前処理を実行するという例文を挙げているんですが、これを、えっと、インスタンスのトークナイズに入れてあげると、もう簡単にこのように携帯図解析を実行することができます。で、えっと、じゃのめの参考資料は、機能の、あの、 スライドなど見ていただければ分かると思いますので、あのぜひ言語処理を始めたい方は、じの目を使ってみてはいかがでしょうか。はい、で次に、メ、え、カ、っ、ブ、と、Python3 についてご紹介いたします。でえっと、特徴と利点としましては、メカブ Python3 というのはメカブの Python ラッパーで、メカブとっていうのは研究実ィを追わず最もまあ利用されている携帯素解析機で、メカブ Python3 はメカブをスイックで呼び出すため、 の、えっと、ライブラリーで非常に高速なあの解析が可能ですで。ライブラリーの実装手段としては、メカの本体は C、でそれをこのメカ Python3 では s w でえっで呼び出すので、スイックっていうのは C、えっと、C, で C のえっと機能っていうのを他の言語から呼び出すような機能で、そのえっと機能を使っているので、ジャノメと比べてもかなりあの速度が違うことが分かります。で メカブっていうのは CRF というアルゴリズムであの単語分割形態図解析の学習を行っているんですがこの Python ライブラリのバージョンですと IPADIC という辞書をそのまま使うことができます。で、メカブの辞書っていうのは世の中にいろいろ公開されていて、えっと、このメカブ Python3 ではこの辞書をそれぞれ選択することでいろんな辞書を使うことができます。 でメカ部の実装方法ですが、このバージョンのメカ部をインストールしていただければ、ライブラリをインポートして、インスタンスを定義して、あのこのように p a ツ s で簡単に携帯素解析を行うことができます。でここであのメカ部であのお伝えしたい内容としては、なんでメカ部があの高速なのかっていう理由なのですが、えっと、その理由は、あの2年前に言語処理学会のワークショップで、携帯素解析ワークショップという 1日携帯素解析のことを議論するワークショップが開催されました。でえっと、このメカ部の開発者の工藤さんが主催されていて、あのその中で工藤さんも、えっと、ご講演されていたのですが、その発表スライドの中で、な、え、ん、っと、で早いかっていう理由を説明していて、よくある誤解が、ここの高速の可の起用の入れが半端なくて手がつけられないというのは誤解だそうで。 実装がシンプルで、無駄なことをやってないので、結果的に早いというのが正しいということです。でその、えっと、実装方法についても、えっと、工藤さんがあの最近、この携帯の解析の本を書かれているので、そこにあの詳しく実装方法が書かれているので、ちょっとあの応用 の, あのトピックになりますが、あのもっと詳しく携帯の解析を知りたい方は、ぜひこの資料をあの参考にしていただければと思います。はい で次に、えっと、スダちパイという比較的新しい携帯素解析機についてお伝えしたいと思います。スダチパイは、えっと、特徴と利点としましては、えっと、専門家による語彙追加や調整がなされた高品質な辞書を搭載していて、これはあの ワ, ークワークスアプリケーションによる継続的な辞書更新がなされているような、えっと、辞書を搭載している携帯素解析機ですで。利点としては、この辞書を使うことで、 複数の分割単位での出力が可能で、えっと、分割単位が3種類あって、A、B、C とあって、A というのが単語帳が短いユニティックというような単位の単位の分割ができたり、C というのは比較的単語帳が長めのこういう表現相当の分割ができたり、あとはその間の B というような分割もできたりします。実際にその複数の分割をどうやってするかと言いますと、 インストール方法は pip でインストールすることができて、えっと、ライブラリをインポートして、ここでインスタンスを定義するんですが、それと同時に、このモードで、えっと、このトークナイザースピリットモード c というような abc を選択することができて、これと、えっと、モードとテキストを入れることによって、 ユーザー側でこの分割基準の長さというのを簡単にコントロールすることができるというのがスタ a t パイの特徴です。でいろいろとあの参考資料もあげているので、ぜひこちらも確認してください。次にえっと銀座についてご紹介いたします。で銀座もえっもリクルートがえっと出している Python ライブラリで、今までのえっとライブラリと違って銀座は携帯素解析機ではなくて、 依存構造解析だったり、こういう表現抽出が可能な日本語処理のライブラリです。で、銀座ってというのはこのスペーシーという多言語で使える Python のライブラリ、言語処理ライブラリ以上で利用することができて、あの解析手法としては、津田地パイの結果というのを形態解析に利用してで、依存構造解析、こういう表現抽出というのはスペーシーの API を利用してモデルを学習していて、 このスペーシーの日本語のモデルの解析ができるというのが銀座の特徴です。で、銀座も、えっと、リップインストールでインストールすることができて、ライブラリインポートして、銀座のモデルをロードして、その後解析したときに、今までと携帯数解析と違うところは、この DEP と HEAD で I というようなものがあるんですけど、今回の例ですと、この単語のかかり受けの情報というのを えっと、解析することができて、こういった単語のかかり受けの情報が必要な時は、えっときは、銀座を使うことをお勧めしております。えっと、銀座というのは最近、開発もかなりされているようなライブラリーで、ユーザーも増えているライブラリーだと思いますので、参考サイトも多いかと思いますので、ぜひあのこちら参考にしてください。で 次に、なぎさというライブラリをご紹介いたします。なぎさていうのは、シンプルな単語分割と品詞付ぶつけ機能を搭載しているライブラリで、一つ利点としては、ユーザー辞書の追加が容易で、系列ラベリングモデルの学習が可能です。で解析章として、今までの解析機と違って、えっと、ニューラーネットワークのバ b スティームというライブラリを用いていて、系列ラベリングで単語分割と品詞たぶ付けを行います。で なぎさは非常に簡単に使えて、pip インストールでインストールして、インポートして、もうすぐにタッキングで解析することで、このように単語分割品質取り付けを行うことができます。あとは参考資料はこちらに挙げています。で、最後に、えっと、センテンスピースですが、えっと、センテンスピースは今までの携帯素解析機器とはえっと違って、今までの携帯素解析機器っていうのは、辞書だったり、コーパスの えっと、分割基準をもとに分割を行うような、それが正解で、それをベースに分割を行うんですが、センテンスピースっていうのは、現像依存の処理がなくて、自分が用意したデータから教師なしで分割を学習するようなライブラリーです。で、語彙サイズっていうのも自分で決めることができて、そのため、ニューラル えっと、機械翻訳なので非常に用いられているライブラリで、こちらもえっとメカ部の開発者、工藤さんが開発されたライブラリで、本体は C++ を使って実装されていて、ツイックによる呼び出しなので非常に高速な実行が可能です。なので、分割基準はサブワードといって、語彙数や学習データに依存します。で、このように PIP でインストールすることができて、 ライブラリをインポートしてインスタンスを定義してるんですが、実はここは若干今までのライブラリと違うところで、自分で学習したモデルというのをロードしてあげて、このように分割したり、ID に変換することができるライブラリです。参考資料もこちらにあげているので、ぜひこのサブワードが使ってみたいという方は、選定スピースを使ってみてください。あとは Qt というライブラリと、えっと、 十万プラスプラスというようなライブラリがあるんですが、こちらは最後の表で簡単にご紹介します。キューティーは、えっと、読み情報を解析できたりできるようなライブラリで、あと十万っていうのは、 メカブだったり、10万よりも性能が高いという歌っているライブラリで意味情報というのを解析することができます。で、えっと、ここにまず一覧に表にしているんですが、最後にあのまとめであのどれを使えばいいかというのをご紹介するので、これはあのゆっくりあの資料を見てください。あとはここに分割基準の参考資料を挙げています。で、えっと、今まで あの携帯素解析機器をいろいろ紹介したのですがあの結構環境構築など自分で作るのって結構大変だと思うので今回 の, あの発表のためにといいますかこの携帯素解析比較ライブラリトイロというのを作っていてこの pip インストールでインストールしていただくと、えっと、ライブラリをインポートして、えっと、トイロの中では学習 あコーパス日本語コーパスのダウンロード機能もあって、これをダウンロードしてあげて、コンペアという関数を使ってあげると、えっと、このように各ライブラリの実行速度を簡単に比較できたり、その実行環境の情報を簡単に、えっと、取得することができます。で、ドッ r h ハブにコンテナもあげているので、えっと、Docker を使うともう9種類の解析が このように簡単に比較することができるので、ぜひ使ってみてください。はいでえっと、もう駆け足で進みますが、えっと、最後に実際にこの解析機器を使って1つ応用タスクを考えてみましょうということで、映画のユーザーレビューを利用したテキスト分類モデルの実装についてご紹介したいと思います。でテキスト分類タスクというのは、えっと、先ほど説明した通り、入力、 文だったり文章があったときに、そのカテゴリーを分類するようなタスクで、えっと、そのモデルの学習のために、サイキットランだったり、トランスフォーマンスというライブラリを使いますで。モデル学習の内部処理でどういったことをしているかというの結構あの概要的な話なんですが、まずは先ほど説明した単語分割で前処理をしてあげて、ここで、えっと、単語分割、単語列に対して えっと、Python ライブラリの p s y c h i t l e a r n というライブラリのこの TFIDF というえっと特徴量を表現する手法というのを使って、これは頻度による特徴量表手法なんですけれども、この単語列というのをえっとこのように数値表現に変換してあげます。で、この b e r t が使える Transformers も同じことをしていて、単語列をこの Transformers というライブラリの この b ー r t という特徴量表現を使って、このように数値表現に、この文を単語列に変換して、数字表現に変換しています。このえっと特徴量と与えられたラベルっていうのを、このパターンを学習することによってテキスト分類モデルっていうのを作って、Python ライブラリでこのモデルというのを保存します。えっと ここでは実際にデータが必要となるので、先ほどご紹介したこのトイロのダウンロード機能を使うと簡単にコーパスがダウンロードできるので、ぜひこれでダウンロードしてみてください。でここではサイキットランから説明したいと思います。サイキットランは言わずと知れただと思いますが、うん、Python で使える機械学習ライブラリで、いろんなライブラリを使うことが、あアルゴリズムを使うことができて、サイキットランのみで 機械学習も取り組むことも十分可能なライブラリで PIP でインストールすることができます。で、実際にジャノメの単語分割を利用して、どうやって単語分割を、えっと、して、えっと、学習データから TFIDF という特徴量を構築しているかといいますと、まずはライブラリをインポートして、コーパスをダウンロードします。で、その後に、えっと n o m e の単語分割のトーグナイザーを定義して、 ここで TFIDF ベクタライザーというのを、えっと、インスタンスを定義する。ここで、あの、ジャノメの単語分割を使えますよっていうのを設定して、あの、フィットトランスフォームで文章というのをここで入れてあげます。そうすることによって、TFIDF の頻度というのが計算されて、テキストを入れてあげると、先ほど定義したインスタンスのトランスフォームで、このテキストを入れてあげると、このように、 X というこのベクトル化された表現をこのように取得することができます。で、サイキットラでは先ほどの特徴量に変換することもできて、あとはモデル学習のアルゴリズムのサイキットラの中にあって、SVM を学習するためのアルゴリズムと、あと機能もこのようにえっと利用することができます。で、あと、トイロの中には、実は携帯素解析機器のえっと速度だったり、分割基準を比較する。 だけではなくて、このテキスト分類の応用タスクでも精度評価をしてあげましょうという機能があって、非常に簡単にあのここまで評価することができるので、このようにえっと最後にあのこの SVM でのえっと比較というのをお伝えしたいと思います。で、今、サイキットランでのえっと特徴量変換というのをお伝えしました。で、次にえっとトランスフォーマンスという 非常に最新の最先端の自然言語集ライブラリで、PyTorch と TensorFlow によるライブラリで、特徴としては本当に最先端のモデルをすぐ利用できるようなライブラリで、日本語の b ー r t モデルもここから使えることができますで。インストール方法も PIP でインストールすることができて、どうやって TFIDF のようにベクトル化し て, 化しているといいますと、まずはライブラリをインポートしてあげて、 えっと、ここでモデルを指定します。これはあの東北大側の、えっと、公開しているバートのモデルを、えっと、このモデルネームで指定するだけで、モデルをもうダウンロードすることができて、テキストをえっと準備してあげて、あのこれで一度 ID 化をしてあげないといけないんですけれども、その後はこのモデルに入力してあげることで、このようにベクトル表現をバートでも簡単にトランスフォーマーズを使えば取得することができます。 でこの図って、バートの図あの、見たことある方も多いかと思いますが、今した処理っていうのは、ここの単語列が入力として入って、バートの言語モデルの計算があって、今の Python の実装っていうのは、このバートの C というラベルのえっとベクトル表現というのを取得しましたで、えっと。トランスフォーマーズを使うためには、 実はあのただ、バートのベクトル変換をえっとすることだけではなくて、いろんなあの他のモデル学習の機能だったり、あとモデルセーブ の, あの機能というのを実装しないといけないんですが、あとトイロではバートのモデル学習機能も搭載していて、簡単にバートでの性能比較というのを行うことができます。で、最後に、えっと、 今まで説明した9種類の日本語処理ライベルを利用した s v m と b ー r t モデルを比較した結果というのをここで挙げていて、ここで何を伝えたいかと言いますと、今回、b ー r t モデルは確かに最高性能ですというところなのですが、実はこれ、g p u を利用して16分かかっています。で、最短はセンテンスピースを利用した s v m で、もうたった4秒で、 あのこの正解数を出すことができます。b ー r t の正解数と比較して、えっと、14件しか変わらないんですけれども、結局何が言いたかったと言いますと、本当に Python ライブラリを、えっと、何を使うかによってあの、全然パフォーマンスが違って、えっと、実応用ではあの BART が最高精度だから b ー r t を使ってみましたというよりは、本当にもっと世の中には選択肢がいろいろあって、 適切なライブラリを選択することで、もっとパフォーマンスの高い、えっと、応用のタスクを解くことができるというのが、今回最後に伝えたかったことです。で、終わりにということで、えっと、目的にタスクに適した日本語処理ライブラリを選択しようということで、先ほどの文書分類タスクであの説明した通りあり、適切なライブラリを選択することで、処理時間の短縮だったり、 目的タスクの精度向上に貢献することのは大いにあるので、えっと、いろんなライブラリを比較して、どれが最も適しているかというのを確認してから応用タスクに進 み, たい進みましょうということをお伝えしたいかったです。で、えっと、最後に選択基準ですが、えっと、例えば言語情報が必要な場合は、例えばこういう表現情報だったら銀座だったり、意味情報だったら呪万を使えばいいですし、 実行速度が必要という処理の場合は、メカブだったり、センテンスピースを使えばいいかと思いますで。複数の単語分割の分割が必要だったり、信号に対応したいという場合は、えっと、スダチパイを使えばいいかと思いますし、えっと、あとはサブワードを利用して、えっと、タスクを解きたいという場合は、センテンスピースがおすすめです。あとはユーザー辞書を簡単に利用したい、登録したいという場合は、なさがおすすめですし、あとは Windows で言語処理を試したい、言語処理初心者、Python 初心者であるという方は、ジャノメを使うことであの簡単に言語処理をできるかと思いますので、あのぜひあのいろんな言語処理ライブラリあるかと思いますので、あのこの発表をきっかけに言語処理をあの始めていただければと思います、はい。以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ありがとうございました。ち ょ, っとちょうど時間の方が来てしまったので、最後にあのスピーカーの方、何か言い残したことがあれば、少 し, 話し、はいえっと、質問あの、答えられなかったので、すべての質問にはあのあの GitHub 経由であの回答しようと思うので、あの本日はあのご清聴いただき誠にあありりががととううごござざいいいままししたたはありがとうございました。 それでは、これで終わります発表者の方に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。